皆さん、こんにちは法徳学院学習ブログのとしです小学校の歴史弥生時代その中でも今回大陸から伝わってきたものについて説明します1884年明治17年ですねえこの時東京都文京区の弥生町向ヶ丘貝塚というところから この土器は縄文時代の土器と比べると厚さが薄くて硬い土器でしたそしてこの土器、えー、発見された場所にちなんで弥生式土器というふうに呼ばれるようになりましたこれが皆さんの教科書に書いてある弥生土器のことなんですねこれ弥生土器ですね そしてこの土器を使っていた時代これを弥生時代と呼びます弥生時代には生活を変える二つのものが大陸から伝わってきました一つ目は稲作ですこれが大陸から来た人 この大陸から来た人のことを渡来人と呼びますねこの渡来人によって日本に伝えられましたまず九州に伝わりそれから西日本から東日本ねこういう順に稲作広がっていきました稲作というのは 水田、つまり田んぼでお米を作る技術のことですえ食料の面から縄文時代と弥生時代を比較すると縄文時代というのは食料を取る時代なんですねこれ最終の際を使いますえ森、ね、野原に行って 木の実や草の実をとる川や海に行って貝や魚をとるねそういう時代だったんですねそれが弥生時代になると食料を作る時代このように変わります、ね、お米を作る時代、ね、主食を作る時代になったんですねそして 作ったお米を収穫した米をですね保存しておく倉庫を作るようになります、えー、床を高くして湿気やネズミなどからお米を守った蔵ですこ、えー、この蔵のことを、 このように読みますそして稲作と同じように大陸から伝わったもう一つのこれも生活を大きく変えていきますそれは金属器です金属器は2つのものが日本に伝わってきました。 金属自体があまり硬 く, くないので主に祭りや儀式に使われたものこれは青銅器という金属器です青銅というのは銅と鈴を混ぜて作った金属ですそしてもう一つ硬いから武器や道具として実際に使われた金属 これは鉄器です。鉄は硬いですよねですから実際に道具として使うと便利だったんですねしかし最初の頃日本では鉄の原料を探してそれを加工して鉄を取り出すそういう技術がなかったので都内人との交易今でいうと貿易ですね貿易によってこの鉄器 手に入れていましたよろしいでしょうか今回は弥生時代大陸から伝わってきた2つのもの、ね、これについて説明しました今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書やドリル問題集の問題に取り組んでみてくださいではまたお会いしましょうさようなら